수고많아요 このお支払いをお願いしたいんですけど。はい、お預かりしますね。新、ね、規ですね。はい。はい。あ、はい、お願いします。で、先ほど今から取ってきますんで。もう一緒にそのまま見させ て, て。あ、いいんですか？で、その 後, その後コピーで。ーいいであ、わかりました。お願いします。 すみせなんか バ, バタバタさせちゃういやいや、僕はあちょっとテンパってるって申し訳ない<笑>。<笑>はい。はい。あ、こっちです。はい。自分で作られます。市まあ、自分で作ると思いますよ。はい、まあ、市販でもなんか問題あるなら市販に変えれるかなって感じですね。 ないです。固、うん、定点もないということで、その。え、そうですねエンン。エンジン切らなきゃ。ここに止めてよかったんですか、ね、ちょっとわからなくて、大丈夫でしたか。ここはい。 はい、ます。ははい。い、どうぞ。あ, あ, あのここでですね椅子をですねあの回転するやつあるじゃないですか。 それでやるっていう感じですね。えっとえっと、ここでレー、はいはい。足元あれ忘れたここ。ここで調理、意外ここが調理台になるんですけども。こ、はいはい、こで作る。ここに乗る。はい。えっと何か。コンロ、コンロなり銅板ですね。はい。 その原材料 を, をやるのあそうだごめんなさいその冷蔵庫がああすいませんちょっと出入りするかと思ってちょっとここに載っしゃったんですけど<笑>まあそんなに大量の材料はいらないのでこれで材料って何がパンケーキ は,、えーとパンケーキは 卵と生クリーム、えー、あ牛乳はここにああはもう作って それはこう中で作って、あの、やるんですけども、もうできた状態です。できた状態。はい、あの、なんて言えばいいんですか、それはもう、ミキシングはしてある状態ですよね。どこでミキシングするんですか。あ、こ、こ, この中でね、はい。それまで牛乳とか、ここに保管するんですか。あ、そっか、そっか、ごめんなさい。そうですね、この中ですね。ここに保管。はい。 で、それを、こっちに持って行って、ここで、うん。混ぜ合わせて、うん。ここで混ぜ合わせて、はい。ここで焼く。はい。そしたら、えっ、ー、と、一回で何食ぐらい、何枚ぐらい。そうですね。一回で焼くよって い, いですか一回でというと、どういうことですか。 っていうか、どうこのスペースでどういう流れでいくのかがまだちょっと頭に想像できてなくて、はい、ボールで混ぜる。そうですね。ボールで混ぜ る, で, 混ぜるですね。そのボールで一回混ぜる分が何枚ぐらいできるってですかな。約その大きさは1まあ一枚ですけども、一枚。ああ。一、はい、枚で一枚の生地も混ぜる。んです そうですよ。はい。生地をま、生地を混ぜる一枚、そうですね、ミックスパウダー入れて。混ぜて。一枚薬用のために、原材料入れて、混ぜる、うんうん。その都度。え、その卵とかもじゃ、一個とか使うか。一個使いますね。うん。そうすると、えっ、ー、と、ここで一枚混ぜます。で、その次作る時、また。 あっちの冷蔵庫に、ね。違う違うああ、あの冷蔵庫は、あのここ今日出入りすると思って、本当はここ、あ, あのあ。図面を見ていただくと分かるんですけど、本当はここに来るんですよ。あはいはいはい、はいはい。はいはいはい。そういうことです。してごめんなさい。はい。一回ずつ。あはい。はあ。で。その。今も電源が。ゴミがここに全部入るんですか。ここで、これをちょっとご教授いただきたいなと思うんですけど、はい、どこにを。 置くのがベストなのかなと思いましてで。置くのはここでもいいんですけど、こ、はい、の実際に最後に。ここでこう取ってここに。ここにうんうん、まあ、動線的にはベストです。うん、はいそうですね。動線的にはここがベストかなと思いますけど。なんか問題があるなら全然フィックスはされてないので。なるほど。はい。電源があれですね。アジアにある。うんうん コイップバターは製品ですか？そうです、ね。あ、既製品の既製品もあるんですけど、うん、手作りでいきたいなと思ってるんですけど。コイップバターの原材料と作り方を教えてもらっていいですか？えっと、バターと生クリームを混ぜる。るここで混ぜる。はい。混ぜるだけ。それはもうここで作って、うん、もう保管するって感じですね。すぐに冷蔵。 冷, 蔵冷凍と 冷, あ冷蔵ですねあれとともにあれ上段と下段で分けれるので あ, あそこに入るはいそしてレモンジャムもトッピングがあるはいそれが既製品そうですね既製品既製品にはレ モ, レ, モレモネードのことですかいやパンケーキに何がトッピングされますか ホイップバター今のところは あ, あそ う, なんです、ねはい、うするんですすかそれってなんか水れるそそうですねああそうねとレモネードの元とう水を入れては入れ、はい、マドラーでこう、まあ、ちょっとやって、はい、終, わり終わりです。氷 氷は入れないですね。はい。レモンジャムは使わないんですね。は、ま、い、あ、レモンジャムなんてありますよね。なんか一、一回、つばさじで来た時に、その。トッピングで加えるってお聞きした。あ、言ったかもしれないですけど。はい な, な, な, ね、<笑>なくなった。それは な, なす、ね、<笑>います。じゃあ、レモネードは、えっ、ー、と、ドリンクと、何かを注ぎ合わせるだけ。そうです。はい、これはなしです。ああ、ここで生地作って、その都度焼きます。はい。えっ、ー、と。 そうですね。あ、しまった、水入れるの忘れた、水入れますか。か い, い, ですいいですか、あ、ちゃんと出ます、あれセンサーですんで。動画撮ってた。え、はい、あちらが排水、えーはいはい、タンクで、これが給水なので、あの。排水はあのホースでって感じです、まあ、こっちもホースあるんですけど。まあ、余ったら。 てるという感じですね、はい、下水道ですねこのサイズの車で200積んでる車ってあんまり見かけなくて僕もあの試行確保しました<笑>でこれ1ヶ月かかったんです届くのがあの特何知らんですかあ い, いの特殊品、うん、特殊品のタンクなんですこれすはい。他は円筒なんですよあの縦の、うんうんうん、横がなかなかないんです で今、コロナの関係で、シッピングあのいうか、船便が1か月以上かかったんです、はい、で、届いて業者さんに渡して、作ってもらったと、うん、いう感じです、ね、な耐久性、耐震性、ああのニスとか塗ってあるって、はい、言ってました。は くらいのれてるにどれくらい作れるんだろうどれあのちょっと平均のやったことないかちょっと僕は分からないんですけども知り合いに聞くとまあその人は 1.5 トンなので、うん、ちょっと比べもにならないというか、うん、あ<笑>あイベントとかだと、まあ、3桁 行く行その僕じゃなくてその人は行くよとは言ってますそ う, やそうですねあのイベントのちまあ詰めるだけ食材食材じゃないな元になるものを積んでいって冷蔵庫にで、えー、作って切れそうになったら近くのスーパーで購入するとか感じになるんですね、うん、でまた。 補充そうですね、そういった形になるんで、まあ、自分が出したデータではないですけど、まあ、ネットとかの情報だと、まあ、こういった地方だと、2、30行くのが、まあ、そんなもんかなみたいな、一日でですね、だイベントだと変わるから、変動があるから、うーん、な、ま、ん、あ、とも言えないって感じですね、知り合いでも100ぐらい行くといいかなと言ってました。 いと合格。あベンあそうですね。ありがとうございます。あとは、トヨタのなんか、スタジアムとかでなんか。出したら、っていう話ですね、はいはいはい。はい。はい、ありがとうございます。はい、なので、えっと、こままあのちょっとエンジン来てもら っ,、はい、って、あの、借金証のコピー。そうですね。すみません。すみません。せんああ、どうせやんか、閉めていいのかな。いいはい。 あっですあごめんなさい。はい ああ閉めていいですか。あわかりました。あどうぞどうぞ。わかりました。 すすま あ, あいいであ、はい、うんそでかれは何 も, かあ、まあ、もちろん市内でやりますけどであそうですねあのサイトでそのイベントを紹介してくれるとこあるんですね。 知り合いの方は、まあ、こ の, あの車やってくれたも新福寺さんっていうところを紹介してくれた鈴木建設さんのところでやってもらったんですけどそこの新福寺の敷地内でやらせてもらえるということはなってますので、はい、で, でもうあもう一つあるとするならあのえここでえ一角で平日はやりたいなと。 うん。で土日とかはまああのお寺さんも来られるのでやってんでまあイベントがどっかで紹介されたらそちらの方に行きたい。まあフルでやりたいですね。はい。そうですね。エアスポットエアなんていうんですか。スポットクーラーだけは、うん、あとこの。 着るやつありますよ ね, いすね、はい、あれはつけようとは絶対思ってます。はい、じゃないとでいいい、はい以上にならないとはは<笑><笑><笑> かそうですね、14日には許可が降りるていう形になるんですけれども、ねはい、それで戻してしまって大丈夫ですか えー、っと準備をちょっと容器とかも取り寄せなきゃいけないですし10月いっぱいはちょっと落ち着いて付き合い使いたいなと思っててで11月の11月からちょっとプレイオープンでちょっと知り合いとかですねお寺さんとかでちょちょちょち ょ, ちょやらせてもらってこれですかあででももそっかでも早く 相手も別に問題はないんですよね。よねじゃあ、別に、それで。じゃあ、それじゃあ、十四日でお願いします。はい。はい、ごめんなさい。すみません。すみません、あの、ドタバタさせてしまうと、もテンパりすぎて、申し訳ない、緊張しちゃって、俺。あ、そうだ、あれだ。 どうもすいませんありがとうございました。 ・1階です。